ヘタボートルーキー S、相場賞が吉見発進、エンジンガイノで流れを変えたい。ボートレースヘタのスカパー、JLC 坂月ヘタルーキーシリーズ第一戦が18日に開幕した。相場賞21イコール埼玉場所日にある2コースから先まくりで白星発進。 後半 QR は4コースから差して3着、2層とも船券に絡む上場の滑り出しを見せた。当地前回の正月開催、第53回埼玉選手権は、エンジンが全然ダメで、乗り心地だけでは戦えなかった、という。今不死の31号機は、運命の差。ターン周りも普通はあるし、伸び寄りで全速フルダッシュで行けば伸びていく。 パワーがあって全体的に余裕が持てて安心感がある。と、表情は明るい。近況は三不死、予選敗退といいところがない。流れが悪いとそれが続いてしまう。今回はエンジンがいいので流れを変えたい。勝率も上げたいし、まずは準優を目指したい。と、気合も倍増だ。ナルトボート G オールレディース、中田勇希は三日目三着も不満かを。 二日目が良かった。調整します。ボートレースナルトの G3、オールレディース第38回渦の女王決定戦競争は18日予選三日目が行われる。中田裕希30イコール埼玉が乗れなかった。合ってなかった。得意しがったように三日目 7R は2コース差しが不発。それでも道中の競り合いを制して三着を確保した。 76号機の近況はもう一つ。前県では、きっと離れから良くなくて、と表情を曇らせていた。初日も3、ごっちゃ着と思うような走りはできなかった。しかし、2日目のペラ調整で動きが一変した。3R イン逃げ、11R はまくりの連勝。船足も操縦性が良くなった。足も悪くない、と大幅に上向いた。 調整力を発揮して気力、リズムともに上向き、4日目以降に向けて2日目が良かった。また調整します。と、いいイメージを元に息を立て直すつもりだ。3日目終了時点で得点率9位タイ。昨年12月の G3QC シリーズで予選を突破するなど自力は確か、準優良し魅惑を狙う。東スポウェブ。ご視聴ありがとうございました。